今日のアトリエ今日のアトリエは今生きているみんなと今生きているアーティストが同じ時代の中で出会うアトリエです今回はオラファー・エリアソンの「氷が描く絵画」北欧生まれのアーティスト オラファーエリアソンさんが数万年前に凍った氷河の氷に水彩絵の具を垂らして作った氷が描く絵画。身近なもものを使って挑戦できるかも用意したものはビニール袋とタオル氷河の氷は持ってこれないので近所のスーパーで買ったロックアイスあと100円均一の店で買った水彩絵の具と絵筆ケント紙とキャンバス。 まずビニール袋の上にけんとしその上に氷と絵の具を置いてみただんだん絵の具が溶けていくあ落ちた水の中でいろんな色が混ざっていくこんなふうになるんだ。 別の氷でも試してみよう近くで見てみると氷ってこんなに綺麗だったんだ色が広がらなかったから絵筆で広げてみた水浸しになったけど一日。 乾かしてみるとすごい顔料がいろんなところに散らばってるでも黒いところが割れちゃったね絵の具が多すぎたのかな今度はケント紙の上に絵の具その上に氷を置いてみた。 やっぱりあんまり色が広がらないから今度は氷を動かしてみた氷をとってじっと見てみるとだんだん水の流れに沿って色が広がっている生きてるみたい。 一日乾かしてこんな感じ水のシみになっている感じも気に入った今度はキャンバスの上でやってみたケント師と違ってゆれゆれにならないんじゃないかなって思って試してみたけど その予想は大当たりよーく見ると下の方に水が流れてるその流れに沿ってまた色が広がっているこの白い穴のようなところが最後に氷があったところ氷が消えて 茶色い絵の具がそこに染み出していく<音楽>一日乾かしてこんな感じ青はまるで海みたい。 水のしみも残ってこれも気に入ったので家に飾ってみたどうかな最後にオラファーさんからみんなへのメッセージ30年後の2050年今の自分に手紙を出すと考えてみてください。 気候の問題のために自分は何ができるのか溶けていく氷に自分はどんなことができるだろう自分で自分たちの未来を作ることそんなことをみんなと一緒に考えてみたいなねどうだろうよかったら ハッシュタグをつけて投稿してみてねチャンネル登録もよろしくお願いします